ゴム線に、えっと、プラスでそのノズルを奥まで突っ込んで奥まで突っ込んじゃう はい、そ, うそうシューッはいオッケーです落ち着いてライターを、まずスキーをつけてまだだよはい指を離してから1秒以上はいオッケーです電気消して